それではまいります時は明治時代いざ参らん構えん文明開化。近代黎明の時武道より生でれし神の雫に描されひたむきにただひたすらに挑戦した一人の男の き物語よし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 おに宿りし芳醇な香りは新たなる奇跡を紡ぎ始める葡萄より生まれし神の雫として